はい、こんばんばは、ね、こゆうなです。今日はバーチャルモーションキャプチャーとビートセーバーで手がぴったりになった状態でセーバーを握りっぱなしにするテクニックについて紹介したいと思います。デフォルトだと手の位置はセーバーとぴったりなんですけどこんな風にね手が開いているのでちょっと不自然かなと。で実は イブの場合、握り、トリガーを引くと握るので、この状態で遊べば、まあ、握ってるんですが、これだとちょっと大変すぎるので、バーチャルモーションキャプチャーの設定を変更して、握りっぱなしの状態にしてみたいと思います。はい。では、どうやるかと言いますと、まずですね、 バーチャルモーションキャプチャーのショートカットキーを開きます。オフすると、こんな感じで一覧が出てきます。ちょっと慣れないとですね、見方が難しいんですが、えっ、ー、と、まず、区別でどこに 動, 動作に反映させるかっていうのが示されていて、まあ、名称は何どういう動きをするか。で、地表付きっていうのが、 まあ、それを発動させるための条件ですね。で、えっ、ー、と、手が戻ってしまうのは、鳥が離したときに、手が開くという動作をするように作られてるからなんですね。なので、その動作を削除してしまえば、鳥が離しても、手を握った動作が維持されるので、手が開かなくなります。 で、その設定はどれだというと、これになります。ままあ、右手と左手、それぞれにある形ですね。左手、デフォルト、トリガー。これ、ちょっとわかりにくいんですけど、開くと、こんな風に、離した時にチェックが入っているので、トリガー握った時ではなく、これはトリガー離した時に発動するハンドジェスチャーの設定になっています。なので、これを消してしまいます。よいしょ。 右手にもあるので、同様にデフォルトに戻すイベントを削除してしまいます。はい、これで設定完了しているので、トリガー引いたら、もう外しても握りっぱなしです。こっちも同じです。ただですね、WIFE の設定の場合、実はトリガーじゃなくて、 グリップの方ですね。握る方についてるスイッチを押すと、パッと開きます。これは開くというアクションが実は入っているからなんですが、ビートセーバーやってるとですね、結構このグリップ握り込みも当たり前にやってしまうので、これを、これも合わせて削除しちゃいたいと思います。ここですね。左手。 デフォルトに戻す。グリップ削除。右手も削除。で、これで、グリップ握り込んじゃっても大丈夫なはずですが、実は そ, そうした動きにはなりません。先に言うと、開きちゃいます。なんでかっていうとですね、デフォルトの動きだけじゃなくて、よくよく見てもらうと、 グリップででパーにすするるっってていうアクションも入ってるんですね。デフォルトだけじゃなくてパーにするアクションも入っているので合わせてこれも消してあげる必要がありますはいこれでトリガーで握った後はもうグリップでも元に戻らなくなりましたこれでヒートセーバー遊びながら、まあ、完全にいつでも握っるような感じになります こんな感じでね、工夫することでゲームとキャラクターの一体感をマッチさせることができるので、ドットカットキーもぜひ変わってみてください。私の場合は握ってみたが、ちょうど見えるかな。セーバーの握りと手の握り具合が完全に一致しているんですが、モデルによってはそういうの一致しない場合もありますね。手の大きさが違うとかで。 そういう時はここのパラメータをいじって手の開き具合とか細かく非常に調整できるので工夫するといいと思います。なかなか普段使わないショートカットキーの割り当てですがこんな風に工夫して使うことができますので是非試してみてください。変更すする前はですね あらかじめ設定の保存をして、古い設定は残しておくようにすると、後でショートカットキーぐちゃぐちゃにしても元に直せると思います。簡単ですが、以上動画となります。ご視聴いただきありがとうございました。